ですえー、運動した後ですね、まあ、コロナ第3波大変になってきましたねまたいろんな産業とかを停止しようとします今がだいたい朝のですね7時ぐらいですけれども朝5時から運動しますもうほぼほぼ週に何回やってるかな56はこんな感じで生活してるんですけれども今日は独立開業者 PT とか経営者の方に、えー、ドクターの方とかにお届けしていこうかなと思うんですけど ええー、すみませんスポーツウェアであのー、まあやっぱコロナ第3波とかでまあやっぱりこ う, どうこれから関連する倒産が増えたりだとかまあリーマンショックの時もやっぱり起こってから2年後とかにやっぱこう遠 今日商工業リサーチだったりとか帝国データバンクの調べとかによるとまあ倒産数がピークになるってい う, うな形なんですよね。で今で、えっと、2月に緊急事態宣言で2月に始まって緊急事態宣言が、まあ、その後出ていってっていうので大体いいコロナのまあ始まりが大体いい10ヶ月とか1年ぐらい経つんじゃないのかなと思うんですけど。 やっぱり案の定世界中では今倒産が増えてきているところですよね。まああのーまあ、なんでこうなんでこうスポーツの話とか運動する話とそれ関係案のって話なんですけれども、まあ、基本的にこの経営業だったりだとか自分でお店をやるっていうことについては、まあ、いろんなですね意思決定をやっていかないといけないんですね。で基本的にはこう、まあ、あんまりこう ね、体をずっと動かしていると気づかないんですけれども、やっぱ基本的に日常業務をこなすだけでは明日は何も変わらないんですね。明日が良くなるような意思決定と準備が成長に必要であるということは、この動画では何度かお話しさせてもらってるんですけど、だからやっぱ運動ってすごく大事だと個人的に思いながら、 もう何年年年ですかね5年とかねとやってるんじゃないですかね、えー、やっぱこう体を整えるっていうので、まあ、モーニングルーティーンって言うとかっこいいですけれども、まあ、朝走ったりだとか食べ物変えたりだとか、まあ、お酒やめたりだとかっていうこととかも、まあ、私自身はやりましたね。でその結果どうなったかなんですけれどもやっぱりやることによってやっぱ運動する前と運動するあとだけでお話しするのであれば劇的に違うっていうふうには個人的には 思ってるる部分があるんですねなので、えー、も, うもうこの動画見てても経営されてる方ですねでもうすでにお店で自分でやっておられる方は私は絶対運動を勧めますねでそうじゃない方であったとしても、まあ、ぶっちゃけ療法士とかドクターの方すごくね現場で働いておられて忙しいのは私も重々承知の上なんですけどそれでも運動することをお勧めしますね。 やっぱりですね、まあ、コロナもありますけれども自粛自粛自粛でできたことができないとかまあ、やっぱり不況不況不況で悪いニュースが多いですからそれは下ありますでうつとか自殺者とかも実はやっぱ増えてきてる中なのでそんな中でやっぱり体を整えるっていうことは絶対やった方がいいと思いますねはいであのー、私自身がやっぱ大事にしていることっていうのはまあ これ先ほども言いましたけれども明日を変える意思決定ができる状態を作ることだと思っています明日を変える意思決定って何なのかというとまあ要はあのこれまでにない昨日までの成功ではなくて明日の成功を作るためには何をじゃあ今準備していくべきなのかということをできるだけ長い視点にあの立ってですね立ってみて考えてみることだと思ってるわけなんですねでそう思うとやっぱり汗、えー、ってですね余裕の状態でやる意思決定は やっぱうまくいかないことが多いんじゃないですかね。これ皆さん絶対そうだと思いますけど、特に重要であればあるほど、余裕のある状態でやらないといけないと。脳がクリアな状態でいろいろ判断できる状態でやるべきだと個人的に思ってる部分もあります。ですので、そういった意味では運動ですよね。運動だから何分でしたっけ ?1 日15分のウォーキングからでしたっけちょっと忘れてしまいましたけど、あれてあらゆる論文とか研究で、それをやるだけで人生が劇的に変わって、えー、要は、抗ストレスホルモンが出るとかね。 えー、体の中の炎症をする作用が減るだとかってことってもう い, いくつ言われてるかわからないぐらいですよねはいでえっとまあ私の場合は参考にですけど、まあ、やるときは4時間とか5時間とか自分の体一日にそうやったりとかすることもありますけれどもまあ基本的にはうんまあ一日23時間ぐらいはやったりとかほぼほぼしてるんじゃないですかねはいなんで今日の話全然ちょっと経営のノウハウとかと関係ないですけど、まあ、世の中がやっぱりこうやって乱れている時 コロナ第3波で大変になっている時ほど、えー、私たちはやっぱ治療家ですからラッキーですよね自分の体の整える価値だったりとか意味とかやり方を普通の経営者よりは知ってるっていうところはすごいポイントになるんじゃないかなと思ってるわけですねはいなので、えーまあ、今日の話は何なのかっていったら運動してくださいって話なんですけど運動をただするだけだともったいないので、えー、正しい意思決定明日を作る意思決定をするためにも これ、ね、週末会議をしようとされる方だったとい う, ういつか独立したいと思っている方だったとしても、まあ、本当にこれであってのか正しいのかということだったら結構考えるためにも、えー、運動療法をですね、えー、患者さんにじゃなくて自分自身にやってみるということをやってみられるとすごい良くなると思いますのでまあ私の中では全員ですねやっぱり取り入れていただけたらいいんじゃないのかなと思っているので是非参考にしてみてください。 まあ、運動のやり方とか興味ある方はあのー、下のコメント欄からコメントいただくとか、いろいろやっていただければ嬉しいなと思ってます、はい。自分のやり方を見つけるのが大事だと思います。はい、YouTube の下の概要欄から独立会話の動画とかいろいろあげているので、また見てみてください。面白かった方は、いいねおよびチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上です。